10月28日に放送されたキング・アンド・グズ・ヒラの仕様主演のテレビドラマ、クロサギ、TBSK、第二話の視聴率が 7.3% だったことが分かった。同ドラマには今回、ある人物を彷彿とさせるキャラが登場したという、詐欺師を騙す詐欺師を描いたドラマ、 黒詐欺の第に話では応援するアイドルグループのメンバーと出会えると言ってファンから大金を騙し取る出会いはせやが登場しました。芸能人とつなげるアテンダーといえば、暴露系 y オーユーアとして、注目ラーを集めた、ガーシー、こと、東谷義和、プシアが過去、韓国アイドルに合わせるとの名目でファンから金銭を搾取する騒動を起こしていたことが話題に、 そのためドラマの放送中、ガーシーを浮かべる視聴者が殺到したんです。テレビ揮者。そんな第二話の内容に対し、ネットでは、ガーシーをモデルにしてるとしか思えん、BTS に合わせる詐欺を思い出した、責めてるな、といった声が飛び交った。また、一部ジャニーズファンからは、主演を務める平野を心配する声も上がったという。 ドラマの中で東谷氏を想像させるエピソードを扱ったことで一部ジャニーズファンからはガシーを刺激して平野くんに暴露被害が出るのではといった声も上がることに。これまで多くのジャニーズ関係者が東谷氏から暴露被害に遭っているため、ファンは心配になったのでしょう。しかし暴露に関しては過去、東谷氏が生配信にて、平野使用は知らないですね。 と答えているため、ガーシー法の餌食になる可能性は低そうです。前でテレビ式者。今年は、オールドルーキー、DBSK で主演を務めた綾野剛が、ガーシー法を喰らい、世間を騒がせた。一方で、平野の暴露に関しては、ファンは安心して良さそうだ。平野氏洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。